皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年6月30日、おとといは金作会、昨日は散財会だったので、バランスをとって今日は金作会です。アップデート情報にもありましたが、ボスコインの破片のお値段が変わります。リーネさんのレベル上限が解放された時のためにコツコツと破片を集めていましたが、リーネさんのレベル上限解放が来る気配がないので、この際売ってしまいます。 龍の鱗の破片はまだまだ必要なので残します。あと、念のために、バンマの大紋章の破片も一応残そうと思います。ピラミッドの黄金のブローチの破片だけでもすごいお値段になりますね。全部売ったらいくらになるのでしょうか。はい、全部売りました。全部で542万7500ゴールドになりました。昨日の花束で使ったゴールドがほとんど戻ってきた勢いですね。マジガッポでした。